型紙で小物と顔を作る折り紙のお雛様、簡単バージョンです。型紙をプリントアウトしたら、赤で囲った部分を切り取ります。切り取ったものを画用紙に貼り付け、周りを切り取って、帯びなとめびなのパーツを作っておきます。両面折り紙でお雛様の着物を折ります。 裏が白い折り紙の場合は、2枚貼り合わせてお使いください。着物の柄が外側に見えるように三角に折ります。さらに半分に折って、真ん中に折り目をつけます。このように置いて、両側を真ん中の線に合わせるように折ります。次に、下の角の部分を斜めに折り上げます。 この時、折り上げた部分と下の線が平行になるようにしましょう。一度開いて、上の尖った部分が別々になるように直します。上下を反対にして、裏が見えている方を上から2センチくらいのところに合わせて折ります。裏返したら、こちらは一番上に合わせて折ります。 下に下ろして1センチ折ってから戻します。折り紙の裏の部分が少し見えるのが袴になります。赤い線の部分を中心に合わせるように折ります。角と角をつないだ線で斜めに折り上げます。折り上げた部分の中に指を入れ、 下の線が真横になるように折りつぶします。反対側も同じように折って裏返します。この線を伸ばしたところで折ります。反対側も折るとお雛様の着物ができました。これにメビナのパーツをつけます。顔のパーツを差し込むようにして貼ります。 袖の内側にボンドをつけて貼ったら、裏返してしっかり押さえながら、袖の折り返した部分を貼ります。袖の部分がしっかりくっついたら、ボンドをつけて扇を貼ります。顔の裏から糊をつけて、髪の毛のパーツと重ねて貼ります。これで、メビナができました。帯ビにはこのパーツを使います。帯ビの着物も、 メビナと同じように折ります。袖の内側のところには、のりをつけて貼っておきます。ここにボンドをつけ、尺を貼ります。頭のパーツの下の方にボンドをつけて、着物の後ろ側から貼ると、帯びなの出来上がりです。おひな様ができたら、畳のパーツを作りましょう。畳一つ分をこのように切ったら、赤枠で囲んだ部分を使います。 それぞれ半分に折って、糊で貼ります。この上にお雛様を置けば出来上がりです。雛祭りらしい台紙に貼って飾ってください。